こんにちは阿蘇市食生活改善推進委員協議会阿蘇支部です今日の料理は阿蘇の赤牛の丼です はい、教えてくださるのは福島さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、えー、そして今回お借りしてきた器はこちらです阿蘇市にあるスローガマさんの作品をお借りしました、えー、スローガマさんのご紹介は番組の最後にありますのでぜひご覧ください福島さん今日は阿蘇の赤牛を使ったどんぶりということでえ、ね、美味しそうなお肉がありますが、まあ、今回 こののメニューにしたのは何かか理由があるんですかそうですねあの最近やはり暑くなりましてそれからあの震災がありましたねだから皆さんきっとあのお疲れだと思います私もなんかとっても疲れる時がありますからそんな時はお肉を食べてそして栄養があって美味しくって短時間でできるそういうものを考えました。はい を教えてください。はい、まずは、まずはあの、一番上に載せます、はい。温泉卵、この卵をですね。グラグラにたぎってます。お湯に卵を入れます。そうして、このまんま、12分置きます。12分です、はい。さあ、どんな卵ができるか楽しみです。<笑>福島さんがとても心配されているこの温泉卵なんですが。<笑>実はね、あの、この収録前に。 たくさん卵を使って実験をしたんですが<笑>それがこちらなんです、ね、今福島さんが教えてくださったのは12分間放置するはいそうです、ね、<笑>あの家庭ではできたんですけどねやっぱりいろんな条件があるんでしょうねお鍋の厚さとか、うん、なんかこんなにたくさん作ってしまいました、はい、今日はこの実験の結果地産地消クッキングでは沸騰したお湯を止めて はい、生卵を入れて12分放置のやり方を、はい、福島さんが付けられました、はい、<笑>それでできると思います、はい、で今度は、はいえー、っとレタスですレタ ス, レタスはあのー、包丁よりも手 で, 手でもう適当にちぎっていきます、はい、じゃあ今度は貝割れです、はい、貝割れは、うん、これは半分に切ります これで終わりです、うん、パプリカは薄切りにします、はい、じゃあお肉を焼きますは い, はい、じゃあお野菜を置きます、はい、たっぷり最初にお野菜はい、はい、はい、今度はお肉ですはい。 お肉は今日はね一人 100g の計算なので、はい、結構たっぷりそうです ね, んんねおいしそうそうしてこの間にこれはちょっと飾りのように色合いを彩りをよくですねたれもいっぱいかかったところでさあどうでしょうかどうなんでしょうか<笑> 無事にでできました の, 牛のんぶり完成おいしい。